助けられてしまったな緑の人よそれが私たちの仕事ですからこれはピニャ殿下の部下グレイ氏からの依頼を私個人が受けたものですたとえこっちの支援がなくても行くつもりのようだな縄文のところへ行くのは兵隊としての俺じゃないゲナンとしてだよもっとしっかり引っ張りなさ い, いやあ下ンさんでかい荷車だな大変だね ど, どうも 許可のないものを通すわけにはいかん私は小田村よりやってきたレレイラ・レレーナエンリューを倒した件について話したいと言われたのおいそこの臭いゲナ男荷車を門前に止めておくな中に入れろ<笑>ささお二方こちらへようこそ公<笑><笑><笑><笑>女殿下は敗北主義者でいらっしゃるようだみんなぐっすりね これで廊下にいる兵はすべて眠らせた。お前に限っては、この帝都を見捨てるようなことはしないと、俺は信じて、俺の目的は自衛隊を倒し。最強の存在になることだけだ。今、ジャイアントオーガーも手懐けておるのだ。いつでもかかってこいと言いたいな。あるお久しぶりです。ゾルザル殿下。痛みとの。ピニャ殿下。 お迎えに上がりました。これ何をしている？こいつら俺に近づけるな。そんな状況で死神ローリーと剣を交えたいものは？こ<笑>れ！ああ、オーガーだ！ジャイアントオーガーを連れて来い！<笑> そろそろ時間ですゾルザル殿下ではこれにて行きましょうビニャ殿下さあ行こう<笑>隊長待ってましたこちら黒川皇庭を無事救出黒川クリバーシー<笑>どんどれ黒川行きますこちらは塚とクリバーシーを回収したこれから向かうよし 全のったこののままま突っっ走りません敵まま撃なーし よ, ったーよし脱出成功皇帝陛下 父上まで連れてきてしまうとは上からこの作戦を実行するにあたって王女を助けるならぜひ皇帝の身柄もって話が出たんです父上兄上は国を混乱へ突き落とそうとしておりますどうか父上の声で兄上を止めてくだされ余は日本の桑てに応じようと思うピニャよ道はお前が決めるのだおのれおのれおの れ, 離れ イタリカにてピニャ殿下の立体師の帝国政党政府の開封が取り行われたのはこれより10日の後だったこれからはお前の時代だ頼んだぞ我が心は常に帝国にある精神 この国のために尽力いたします。日本国と共に。メルセシスで。っていうか、今気づいたんだけど、今日隊長はいないっすよ。隊長は仕事より趣味を優先する男っすよ。帰ってきたー。大切なのはそう。これからだー。がっつっ、ま。なんでみんな。 ある世界と繋がった、もう一つの世界の物語。二つの世界を繋いだものを、人は、こう呼んだ。ゲートと